でしょうか？さ今日もありがとう。ストレッチ始めてまいりましょう。行ってみよう。おーはい、今日もね。東京地方は雨さんが降っております。けれどもね。恵みの雨さんでございますね。さ<笑>今日もさ。 今日、ね、シスターね、あの土曜日でございますのでこの後クラスがございますからね、サクサクサクっとやっていきたいと思います。はい、ありがとうストレッチはですね、愛してる大好きありがとうの言葉をボディさんと周りの皆さん、周りのお部屋さんに声がけしながら行っていくストレッチさんです。 えー、このストレンチャーするとですねあの世界中が平和になるというね私世界の平和を作ってありますスーパーパンたまゆみ弁道士シスターレムですよろしくお願いしますさあでは早速始めてまいりましょうこちらですねシスターのこちら、えー、さあこのことはね始まるんでしょうかこれ<笑>うんさあ。 あコメントねいただいております。ありがとうございます。あ千代子さん、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、では、愛してる大好きありがとうの言葉。テンポはね、いろんな店舗になってきますけど、気にせずシスターの真似をしながらね、ついてきていただければと思います。はい、ではこちら置いていきましょう。あのね、ありがとうストレッチの動画が私手元で見れるはずなんですけど、今日も見れませんけど、 気にしなくていいですはいでは早速行きましょうコメントリアルでね本当は見たいんですけどはいではビフォーアフターでございます足を前に投げ出していただいて両方の手を前にじゃじゃん今日の手の位置をチェックします今日どうでしょうか手下もちょっとまあデフォルトがちょっとね下がっておりますね手の位置はいこんな感じ背中の位置こんな感じ膝のねえー、と下の隙間どんな感じでしょうか お膝の高さ、左右差ありますでしょうか腿の太さの左右差、そして、えー、丸み具合、始める前はね、丸い感じ、これがね、だらんとしてきてます。あの、ちょっとしたボディの変化のに気づいていきましょう。微差力、微差力をアップしていきますよ。気づいてくるとね、えー、違いがわかるとね、あのモチベーションになって、それをまたやろうという気になります。 ははい、では早速始めていきましょう左足さんの上に右足さんを乗っけて足の指を横に開いて縦にグイグイ動かしながらいきますよこのうーん、ちょっと待ってねちょっと待ってねいや私のこれさなんかこう何か見る方法がないかなと思ってあこれあるかあいいですねわ、ね、かりました<笑>やっとかっかたははい、<笑>でははい では指を開いて横に動かす方 か, からいきましょうあっ見れそうですコメントがはい行きましょうせーのあ花さんもおはようございますさあ早速いきますよ一回をチェックしてからねせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとうはいおはようございますありがとうお隣愛してる大好きありがとう 愛してる大好き手手と足握手はい、ななさんご参加ありがとうございます指先持って足の甲を持ったら足先をねじりますせーの愛してる大好きありが声出して愛してる大好きくるーっと土端の下がせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でくるぶし持って足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、肘を大きく回して、足首回します、せーの。愛してる大好き、盛大にどうぞ。愛してる大好き、ボディをしっかり動かして、反対回し。愛してる大好き、ありがとう。はい、愛してる大好き。 笑顔でナイス、はい、手を離して手手足首を持って足を振りますせーの愛セる大好きありがとう愛セる大好き上下愛セる大好きありがとう愛セる大好き足だけ振り愛セる大好きありがとう愛セる大好き左右愛セる大好きありがとう愛セる大好 き, イ大好きナイスはいでは足を右足さんをふくらはぎ下側にして、えー、下が地面につけてセット。 体重をっけてぐいぐい動かしますせーの愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好き笑顔でお膝の内側愛してる大好き近海さんありがとう愛してる大好き笑顔でももの内側さん愛してる大好き体重乗っけて体重を動かしてねはい 愛してる大好き笑顔でねはいではそのお膝さんたち両方立ててひっくり返しますで左足の、えー、右足ふくらん外が繊維の「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔で」「ワンワンエット」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」笑顔で 笑顔でね。はい、ではその右足を立てて左足さんは右足の下に入れてください。ふくらはぎの下が親指さんたちでほぐします。はい、どうぞ。愛してる、大好き。ありがとう。はい。愛してる、大好き。笑顔でね。膝のちょっと下をゴリゴリします。膝下ゴリゴリ。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。膝上ゴリゴリ。愛してる、大好き。ありがとう。 愛してる大好きお皿回りゴリゴリ、えー、と人差し指のとんがったところここでほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス、はい、ではももの裏側をぐさっと持ってもも裏ゆさゆさボディーごとゆすってせーの愛してる大好きボディーごと、はい、愛してる大好きでは今度ももの内側をがっつり持ってどうぞ 愛してる大好きモモうちゆさゆさはい愛してる大好きこだモモの外側をガッツリ持ってせーの愛してる大好きゆすってね愛してる大好き笑顔でねおジュンさんこんにちははいやってますで、ねはい、膝裏グイグイ今日もやっていきましょう。 はい、膝ぶ裏ぐいぐい動かしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね膝下ぶらぶらちょっと膝を持ち上げてぶらぶらします足のう膝の裏にぐさっと指をさしておいてねせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手を下にちょっとずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと下にずらして せーの愛してる大好きありがとう継続は力なり<笑>、はい、では膝を伸ばしてもものう上でございます肘を乗っけるか手でいいですよグイグイ体重かけて上にしますせーの愛してる大好きあ、兄さんこんにちはありがとうございますさあありがとうストレッチやってますリカ<笑>ももえと愛してる大好き あのねボディのね習慣でございます。愛してる、大好き、ありがとう。ンンここね、念入りに、大好き、ありももさんね、すごい使ってますね。愛してる、大好き、ありがとう。はい、つま先を膝内側にして、ももの外側さんでございます。肘で大きくほぐします。もも外、使ってます。せーせーの愛してる大好き 声出してね、声出す呼吸ができます。愛してる、大好き。ああ、が重いと。愛してる、大好き。呼吸ができるとボディが緩むね。はい、ももは愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。はい、では、このお膝さん、そのまま、つま先を膝は内側ね。そしたら、左足のくるぶしさん、をもの、ももの横腿の上に乗っけて、ぐいぐい。 くるぶししごきせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンモアエッド」愛大盛大に「愛してる大好き盛大に」「愛してる大好きナイス」はい、ではこの足を下ろして右足を後ろに畳みます、はい、横座りさん「マーメイド座りさん」と呼びますけれどもねこっちから「マーメイド座りさん」はいでは 右の腰骨のところに手を添え両手を添えてそれをスルッと落とした大腿骨ももの付け根ですねそこをほぐしますせーの愛してる大好きボディごとをゆすってね愛してる大好きわもえいとはい愛してる大好き笑顔でガンガン愛してる大好き盛大にありがと ナイス背筋を伸ばします。右手さん、左手さんは左の膝の外右手さんはお尻ペタ、骨盤、えー、骨盤、盤転がしね。お尻をぐっと骨盤を後ろに倒したときは背中を丸めて前にしたときは背中を反る感じで盛大に動かしますでは後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で和もあえた愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好き ナイはい、では左手さんも左の腰の横右手さん腰腰肘肩を大きくねじりますお顔は正面声出してねせーの愛してる大好き骨盤動かして愛してる大好きありがとうもう一度、愛してる大好きありがとうはい愛してる大好 き, イ大好 き,、はい、大好きナイスお右足終了手を頭の上で丸皆さんご一緒にいいですご唱和くださいせーのーいいです ナイ ス, ナイス、はい、<笑>頑張った自分とみんなに拍手はいではチェックタイム両手をもう一回長座にしていただいて右手さんをどうぞ、はい、今やった方ですね右手さんがだいぶ下の方行きましたでしょうか近づいたでしょうか背中の張りも変わったと思います左足さんどうでしょう左足さんまだね背中はちょっと伸びにくい感じになってるね はいといととうことでちょっと一旦休憩水分取ってくださいはいということで無事コメントさんが見れるようになって嬉しいですはい<笑>水分どうぞうん今日シスさんこの後ねあの東京マイムカレッジという私の主催している パントマイム専門スクールがございましてそのスクールの土曜朝クラスというのがございましてこれもねすぐ行きますこれが終わったらすぐ行きますよはいということでなのでサクサクまいりましょうか今日ははいではということで左足いってみようオーはいねちょっとゆっくりできるべきはあるんだけどはいということでどうも美白たっぷりこの合言葉ねいつも言いますよ、はい ではここに飾っておきます。よいしょ。はいでは左足さんのチェックです。どうぞ調査にして足の位置。ね背中の張り具合が全然違うね。右と左右差感じてください。はいじゃ右足の上に左足を乗っけて指を横に開いて縦にに V グイ動かします。行きましょう。せ声出してね。せーの 愛してる大好き、おーありがとうございます愛してる大好きに、はなちゃん、はなさん、ありがとうございます隣にするの愛してる大好き あ, ありがとう声出してお隣どうぞ愛してる大好き あ, ありがとう愛してる大好きお隣どうぞ愛してる大好き あ, ありがとう愛してる大好きナイスはい指をぐさっと指します足の甲を持ちいただいて足先をねじりますせーの愛してる大好き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 はい、ではお膝ちょっと持ち上げたら足首大きく回します。肘ごとどうぞ、せーな愛してる、大好き。肘を大きく回してね、はい、愛してる、大好き。笑顔で思いと、愛してる、大好き。肩もここほぐしてますよ、はい、愛してる、大好き。上半身をつかて、 で、ね、はいで、手を離してくるぶし持って振ります、せーの。アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、上下。アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、足だけ振り。アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、左右。アイシル大好き、ありがとう。アイセル大好き、ナイス、はい。では、チャレンジコーナー、来ました。パフパフ、背筋を伸ばして、ボディを後ろに倒して、両足をアップ。両手を離して、両手、両足振り、正大に 大好きありがとう、愛せる大好き、ワンモア、愛せる大好き、ありがとう、愛せる大好き、貯金のポーズでキープ、貯金、さあ、今日のチの貯金、いかがでしょうか、はいでは、足、どっちか曲げていただいて、手は頭の後ろ、えーえー、上、そして、お顔、画面の方に向けて、はい、皆さん、いいです、ご賞をください、せーの、いいでーす。拍手 V 加減いかがでしょうか<笑>はい、さあおろしていただいて左足ちょっと熱くなってきたの で, でグオーマさん取ります<笑>、はい、では左足のふくらはぎさんを置いていただいてじゃあ汗かいてくるここまで来るとやっぱり汗かいてねはい左足のふくらはぎを置いて、えー、ふくらはぎさん、えー、上から盛りますせーの愛してる大好ききゅうりの塩もみのように愛してる 大根じゃないですすよ、よ。きゅうりですよはい、では膝のちょっと上、きっかけさん、愛してる、大好き、ありがとう、体重かけて、愛してる、大好き、では、ふくらはぎ、えっと、違う、ももの内側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス両方のひざさんたちを立てます、ひっくり返します。 左足のふくらはぎ外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス、はい、左足さん立ってて、右足さんを右、左足ぱはい、じゅんさんお、おはようございます、コメント今来ましたね、はい、ではふくらはぎさんを大きく動かして、せーの、あ、も, もんで、愛してる、大好き。 超汗かいてきましたよ愛してる大好きありがとうはい膝の下ですグーでゴリゴリしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝の上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねもも裏ゆさゆさ指をガッツリさしてももをゆするせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で桃内ゆさゆさ桃がっつり持ってはいどうぞせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔で桃外ゆさゆさせーの愛してる大好きゆすってボディごとゆすってはい愛してる大好きガッツリつかんでゆすってね ひ、は、ざ、い、裏, 裏をグイグイやります。愛してる大好き。指でもみほぐしますよ。はい愛してる大好き。笑顔で膝下、ぶらぶらしますよ。せーの愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ちょっと下にずらします。手の位置ね。せーの愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好きもう一回ちょっとずらします。せーの愛してる大好き。ありがとう。 愛してる大好き、ナイス。はい、その足を伸ばします。ももの上です。肘を乗っけて、ぐいぐい。手でもいいですよ、せーの。愛してる、大好き。ありがとう、もも上しっかり、愛してる、大好き。おいしますよ、ありがとう。もまいとここからついと、愛してる、大好き。ありがとう。う汗かいてきました。ありがとう はい、つばさき、おじさん、内側ももの外側です。せーの愛してる、大好き、ありがとういててて、愛してるいなくてもいいです。ありがとう、盛大にわ も, もは愛してる、大好き、継続は力なりありがとう、はい愛してる、大好き、笑顔でねはい、ではその足さんの上に右足のくるぶしを乗っけてくるぶし動きせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、その足を下ろして左足さんを後ろにたたんでちょっと T シャツさんが熱いね<笑>、えー、まっすぐマーメイド座り、はい、左の腰骨のところに両方の手を当ててグッと落っことしたところももの付け根をほぐしますせーの 愛してる大好きありがとうはい、愛してる大好き笑顔でワンワンと愛してる大好きここね体重乗っけてほぐしてね愛してる大好きナイス背筋を伸ばします右手を右のおひざの横左手さんお尻ペタ通盤転がし後ろに行った時はおへそをのぞく前に行った時は背中を反る ははい、で行きましょう。後ろからせーの、愛してる大好き、ありが、とう盛大に、愛してる大好き、ワンモア、エイト、愛してる大好き、笑顔でワンモア、愛してる大好き、ナイス、ははい、では右手さん、腰の横、左手さん、骨盤、こう背筋を伸ばして腰、肘、肩、ねじります、せーの、愛してる大好き、ありがと、う盛大に、どうぞ、ワンモア、愛してる大好き、ありがと。う 愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。さあ、最後、骨盤、両足骨盤、こが敷きました。はい、では、マットさんを畳たたんで、坐骨さんを守る方は守って、そのままで、良い方をそのままで。はい、坐骨さん、お尻の下にある骨、坐骨さん、重要。両足を外に開、えっ、ー、と、肩幅ぐらいがしっかり開いて。手を、手の、手は腿ももの後ろ。背筋を伸ばします。 ボディを後ろに行った時は背中を丸めるさっきと一緒ねはい前に行った時は背中を伸ばして反る感じはいでは盛大にいきましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンワイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスですよはいでは背筋を伸ばしてクイック最後ですよこれが最後骨盤をその場で動かしますせーの アイステル大好きありがとうアイステル大好きワンモあアイステル大好きありがとうアイステル大好きナイスできました今日も終了背筋を伸ばして最後いいですポーズで決めましょう背筋をぐっと伸ばすお腹キュッと締めるはいボディを後ろに倒す背筋引っ張る両足をアップどっちかの足を伸ばすはい両手を頭の上で丸画面の方を向くいいですご紹介ください皆さんご一緒にせーの その場で拍手。イいえ。背筋を伸ばす。ね、ちょっと丸まるのと、こう伸ばそうとするのは全然違いますよ。筋肉使ってるところね。素晴らしいです。はい、では終了。<笑>頑張りました。シュースターも大きな汗をかかしていただきました。そう、両足伸ばして。チェックタイム、左足さん、どうでしょう。ああ、行きましたよ。見てさ。さ ちょっとどうでしょうね座骨さんの位置をね、あの結構後ろに下げると思ってやっていただくのもいいかと思います。二つ折りボディ目指しております。ガラ系ね。はい、ということであ、ご自分のボディさんいかがでしたでしょうか<笑>すごい<っ>。<笑> v すごいね。V すごいでしょ。V すごいところを目指しております。<笑>はい、いいです。いいですもうなんとか行きましたよ、はなさん。素晴らしいです。ありがとうございます。はい。では えー、告知、これだけね、たくぱん、自宅でパンと前自宅でパンと前たくぱん、たくぱんと覚えてください。こちら、無料で、今回だけ特別に無料でやっているオンラインレッスン、沖縄県にいらしても、北海道にいらしても受けられるという素晴らしい企画でございますよ。ガイドフェイスブックの方で概要欄に、えー、っと、 内容をのけてありますので、あとねシスターの公式 LINE というのがありますので、LINE、公式 LINE さんに登録していただくとあの情報がやってきますのでぜひともねやっていただけたらあのご参加ください5月20日からスタートわおもうじきだねシスター張り切ってあのレッスンさせていただきますオンラインレッスン 見逃してもアーカイブでご覧になりますので、でもお申し込みが必要ですので、お申し込みしてください。了解しました。ありがとうございます。ジュンさん、よろしくお願いいたします。はい、ということで、さあ皆様、今日もね、素敵な土曜日がスタートいたしました。私もこれから盛りだくさんの一日でございます。たくパン素晴らしい、ありがとうございます。た。ハさんも千代子さんもね、ぜひあのお申し込みください。 あの8回全部無料ですよ。なんとすごいでしょう。これはね、もう二度とない企画だと思いますので、ぜひともこの機会にご参加いただけたらと思います。はい、ということで、今日もね素晴らしい一日をお過ごしください。have a nice。さて、デイ。はい、今日私も素晴らしい一日を過ごそう過ごそうと思っております。はい、それではえっと明日ございますよ。明日ございます。あと火曜日ございます。 またご参加ください。今日も本当に。いいです。ありがとうございました。はい、行ってきます。ごきげんよう。thank you so